はい。かねえ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2だったよね<笑> 分からんな<笑>すごいなこの飾りね。 手前の気分なかったんから40番今年は56番まであるそうなんでねちょっと回ってみましょうかねちょっとは中で、ね、払ってあったんやけどこ横近いねこうメイン会場でございます<笑>えてくれあ、そのジャンバーはなんか見覚えがあるブルースカイユカイチャンネル そうですかまた今年も回ってこうと思で、はい、ですすか、ね、今日は何を売ってるんですか、またかこはっあくまです<笑>ありもあお稲、ねねあのー、さんがおるよう、ね あ、ま、っ<音声>おここにあるんだよ。<音声> ホール目の前の枠がわからなかったなえー、着物かねいやー綺麗に飾ってくれてねージャンボひなでございます二十七番おはようございますすごいですねこれえ？ これはあれですか。誰がお作りになったんですか。お姉さん、これ何を売ってはんの。何を売ってはんの、これ。教団。教団でこれ、あの、あれかね、ひな祭りかね。<笑>そういうこと。おみなさんやから、ちょっとお犬さんかいたりね。これは、あの、この<笑>中去年入ったな。あ、入れるよ、やっぱり。 ちょっと古そうやねこれ、はい。古そうですね。幕末のものだと聞いてますね。幕末。と、はい、いうことは150年ぐらい前か。すごいね。<笑>幕末、はい。それであれですか？これはあのご自宅に置いてあったんですかこんなん？いや私のではないんですよ。ここの建物に関わる方の。 あ, あ、そうなんですか。はい、すこれなんかお店かなんかやってやるの。ここ、私、あのハーブを売ってたり。カウンセリングとか。あートやってるの。はい。綺麗な方やで、ね。<笑>いやー、ごめん、ごめん。これはね、去年見させてもらたいた。お、綺麗。こうか、これやね、ああ、すごいね。 ここれははいいね、ね掛け軸でござまままますかっに<笑>んんよようてししたやろよモテましたやろやろ、ね、ろほんまに<笑>でるんやって笑ってはること。 あの、わしも大概いろんなゴロゴロしてるけど、綺麗ですよ。ねお嬢さんが綺麗だけど。二回まぐわらしてもらおうか。いあら、すごいぞ、これは。この家の建物、すごいぞ。 いやー、すごこれ、江戸時代かね。この建て方は、近代だよ。近年じゃないね。かぁ、針でも、十四番。おお。お、すごいぞ、これは。 おーこっちのジャンボひなだああすごいすごい何年か目工事してましたこれごめんこれ十三番十三番でございますウサギちゃんがいっぱいでございます あ、すごいね。ここにもね。牛とか。犬とか、ね。来てしまーすここはすごいね。 おいやーきれいな庭だわ。